言 葉, 言葉は生きてますからあの変化してる特に手話はどんどん変化してますからあのこの前先週お智さんのとこ行ってあの話通訳士者がいてあの教えてもらったんだけどユニバーサルデザインとかなんかやってたなちょっとよく覚えてないんですけどユこれはユムなんですよねユニバーサルデザインとかってとこやってましたけどなんかそういうような。で、むあのユビキタスって言葉はもう今、 みんんな知ってんのかな「いびきたす」もね手話がなくて長谷川さんってろうの方が「指がたくさん集まって指揮きたす」だってやってなんかこん な, こんな表現やってます。これだと一緒になっちゃうからなんか別の表現やってまして「指が集まって指揮きたす」とかっていう<笑>、まあ、語呂合わせなんですけどね、うん、動画をもう一回見ますかあの作成のともすぐに作成して見ますか見た方がいいじゃあ見ましょう<笑> ここに、ひなぎくとのじぎくというアイコンが見えてますが、オーサリングソフト、作成ソフトであるひなぎくをタップします。今、一つできたのはありますが、その下のところに追加をしたいので、右上の追加ボタンを押します。プラス追加です。そうすると、タイトル、本文、画像、写真等の入れる画面になります。まず、タイトルを入れます。 どうす<笑>次に本文ですが、ボタンを押してメモ帳を開きます。えーまあ、メモ帳のところに原稿が入っていますので、原稿の本文のところをタップして全選択 コピーをしますただしボタンを押してボイナミクを開きます<咳>本文の枠をタップしてペーストをします<咳>次に、えー、動画画像を入れるんですがまず動画から入れます 出たのがあるんです。<笑>味噌汁の動画とかあるんで。<笑>下向き矢印を一つ押して。画像を選択します。今日は両ゼロで。大丈夫ですこれゼロに、えー。これでホーム、左上のホームボタンを押すと。 ファイルができていることがわかります。左上の編集ボタンを押すと、編集ではないですね。完了をしてもう一度押します。そうするとすすファイルのこう1行のところをタップする。この画面になりますが、一番最初に静止画があり、動画があり文、文章が出てますよね。えー、できない。<笑> 動画静止画の順で入れましたが、実際に表示される場合は静止画動画の順であり、えー、行間の0というのはあ動画と静止画の間に何も入ってない状態です、えー。この状態で音声を入れていくことになります。その前に設定を押してです設定を押すと、作者名、 縦書き、空白で区切る、これはあのデイジーの出力、入力の縦書きです。文字サイズを大きく、えー、縦書きに、別に横書きでも構わないですけど、で 160% で完了ボタンを押します。であとは音声を。でまず音声を入れますが、黄色くなるんでその順番で音声を入れていく。 花と蝶々ょうはいい天気」「ひろゆきさんは広い野原にやってきました」「絵を描くのが大好きなひろゆきさん」 左手には画用紙と。黄色くなって音ルを抱えています。止まりますので、そしたらまた録音すると次のとこは黄色くなって音声が入る状態になるい、はいえー。この順番でずっと入れていくことになります。で最後に。終わったとして、えー。作成という右上のボタンを押します。 完了して、今度は、えー、左上に上向き矢印がありますのでそこを押しての字くで読み込むというところがありますのでこうタップしま す, こ れ, ですこれで出来上がりです、えー、再生については別のビデオ2番目のビデオをご覧ください以上です 失敗したらあの復活する方法もありますのでそれはちょっとここでは出てませんけどお教えしますので読んでください。じゃあ、あ<笑>でさ、はい。ここ、ね、研究されている、そこもあの、 えー、聴覚障害者は多分手話 の, あ の, あの幼児用の本かな作っててでこの驚いたのはかなりのその何ていうか 証, 証拠っていうかあのテスト的に使用してその結果こういうふうに文字の習得が上がったとかなんとかとかっていうまあ今でいうエビデンスって言葉を使いますけどそういうのが蓄積されてるんですよねで英語なんですけどすごく貴重なことこだなと思います日本にはこういうのないんですよね でこれは何を言いたいかというとさっきの話につながるんですが聞こえない子どもと聞こえる親がいてあれ聞こえない人と聞こえる人がいてでなかなか話ができない例えばもっと深刻な話でさっきの糖尿病の話なんかはあの医者が言ってることがわからないし通訳が入ったってそんなこと説明できないとかその通訳ができないのは専門用語の問題とそれからろうの人のことを本当にわからないことはよくわからない伝えられないということで。 こう文字を控えてるだけということがあったりするんで、難しいよっていう話を、あの通訳者を。悪く言ってるんじゃなくて、<笑>おじさんってその東京都の。東庁連の事務局長さんが言ってました、そういうことについて。うまく作ってくれるといいなというふうな言い方をされてました。あの仲介意になるという話ですよね。えっと、これはちょっとあの、じゃ、日本語の。 話で、今日はあまりこういう時間費やせられないんですけど「あので」っていう言葉を、えー、と聞こえない子どもが学校で初めて出会った時に「で」っていうのは実は学校で勉強するとかのこぎりで使って木を切るとか食べ過ぎでお腹が痛いとかそれから1時間でできるとかこうあのいくつか意味がある。で音では「で」なんですね。 手話ではそれぞれちゃんと表現はあるんだけどここら辺の会議がですね、えー、学校教育の時に問題になるから幼少期にああいうその手話動画みたいなもの本で教えたらどうかっていうのは先ほどの最初に見たビデオの中身の一つなんですこれがアイオワ大学の本で、えー、ここに紹介してありますが えー、と音声で読み上げるという聞こえる人もいますのでそれから例えば聞こえるって言ってもあの音節ぐらいしか切れてないああ字か分かんなくても確かにこう切れてるなってことは分かりますので参考にはなるんであの文章による音の読み合いが入っているそれを多く多分できるんだと思いますこれは現物は見てないのでそれから手話の表現が動画ですね それから各単語の音声表現があるそれぞれ別々にあるそれから各単語の手話表現があるこういうようなもので作っているんですねでこれはあのやはり論文になってますのでここのリンクから入ると見ることができます。